こんにちは。YouTube でヒカキン第一六章号を見て、私もやりたいな、僕もビートボックスボイパやりたいなと思っている皆さん。今日はそんなあなたの手伝いができたらいいなと思ってこの動画を作っています。ビートボックスボイパができる人は基礎音のバスドラム、 ハイハット、スネアドラムからやりなさいとよく言っていると思います。があれは罠です。人には得意なこと、苦手なこと、いろいろなので、あの教えは間違いです。安心してください。基礎中の基礎を教えます。まず大事なこと、一つ目。 鼻歌でメロディーをなぞるところから始めましょう好きな音楽や耳から離れてくれない CM ソングなんでもいいので鼻歌をしてみる鼻歌が何かわからなかったらお父さんお母さんに聞いてみてね次はハイハットと言いたいとこだけど下打ちだね鼻歌をしながら下打ちでハイハットの真似事をする 下打ちがわからなかったらお茶と声に出してみようお茶の茶の部分が下打ちになるよ 茶, 茶, 茶これだね次はクリックロールヒカキン大地がよく使うって音だねラ行のラリルレロラ行のリは下が「 上顎にくっつきやすいからクリックロールに一番感覚が近いよ。下打ちができたらクリックロールも簡単なのでやってみよう。次はリップロール。リップベースって言われてたりもするよね。口を閉じてピュー、ピューと声に出してみよう。唇がブルルル プルるプルえたら成功だよ。最後に深呼吸。ラジオ体操の一番目だね。息を吸う。息を止める。息を吐く。これが分かっているだけでビートボックスは面白さを増していくんだ。終わりにひらがなの「 あいうえおのあから教えるより漢字の1から教えた方が簡単な気がします。トイザラスの R が反対だったりするじゃないですか。文字に丸があると複雑な感じがするんですよね。余談でした。今回の動画はここまで。グッドボタンをよろしくね。 お友達にもこの動画を勧めてみよう。みんなでボイカビートボックスをやってみよう。